はじめにチームの代表の方にインタビューを行います皆さん拍手でお迎えくださいこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますそれではガランの皆さん今回初参加ということで今年の演武の見どころをお願いしますはい私たちは今回東京都から参加させていただいておりますガランと申します えー、見ていただいた通りちょっとね変わった衣装を着て踊らさせていただくんですが最後まで、えー、止めるとこなく皆さんに楽しんでいただける初めて見るような演出で皆さんに楽しんでいただきたいと思っておりますありがとうございます続きまして今年の本祭にかける意気込みをお願いしますはいまずは3年越しに開催いただきましたピッコインの皆様本当にありがとうございますそして 待の望観客の皆様、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。私たちも、このよさこい相談祭に出るため、2年間待ちに待った本祭です。最初の演舞でまだまだ緊張しておりますが、全力で踊らさせていただきますので、ぜひ最後までお楽しみください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは演舞の準備をお願いします。 はいよろしくお願いします改めまして続いて踊っていただくのはガランの皆さんです東京都から初参加となりますガランです「ゆさこソーラン祭」に見せられたメンバーが多くのクリエイターと共に作り上げました 東京らしい作風と祭りの熱さ踊りの躍動感を感じてくださいそれでは踊っていただきましょうガランの皆さんです